日常の食ニようこそさて本日の動画はこちらではごゆっくくりお楽しみくださいこちら和食里さんの天ぷらパーティーセットを食べたいと思いますーすうん天ぷらっていいですね和食里さんも出前館を始めてくれて<笑>出ています近くにはお店あるんですけどまあこれ持って帰ってくると多分自転車だったら大変なの で, でもうすぐ年末ですし大晦日かですし 年越しそばにトッピングする天ぷらっていうのもいいと思いますよと思って買ってみましたまあそばはないんですよねでなんかこういう天つゆもあるんですまあぶっちゃけた話天つゆを用意改めの器を用意するのが面倒なのでもうそのままいっちゃいますねでもその前にまずはこちらの枝豆今回は種類が多いので全部食べてから最後にまとめて感想を言いますではチャンネル登録よろしくお願いします ええフライよりも軽くてサクサク食べられますあ衣もサクサクですねって何しようもないこと言った て, て捕まれそうですけどうんーこれは年越しそばのトッピングにも良さそうですねおそばも用意すればよかったかなでも出前館ではおそばは取れない<笑>あっと天ぷらの天ぷら天ぷら楽しまないと。 おっと、変わり種もありますねで食べてみた感想なんですがまず天ぷらの衣割と軽めでサクッとしていてさくそものままもう衣の食感どおりにサクサクと食べ進めることができましたフライに比べるとちょっと重さはないかなっていうことですねその分あっさりしていて食べやすかったですで天つゆをつけるとサクッとかもちょっとやっぱり失われてしまうんですけどその代わりに天つゆの和の風味が に染み込んでそれがまた美味しかったです具材は鶏肉かぼちゃオクラ な, なんか白身魚とエビたレンコンなど鉄板のものが多かったですおあとオクラもありましたねただ2つ卵焼きの天ぷらっていうなんか今まで見たことないような天ぷらがありましたこれってどうなんだろうわざわざ卵焼きを天ぷらにするって お、ま、い、あ、しくはありましたしふわっとしてましたけどうーんそうわざわざやるかどうかなとちょっと思ってしまいましたまあおいしくまあそういう手間もあるかけてるということなのかもしれませんがこの天ぷらセット年越しそばのトッピングにも本当にいいと思いますただ自分は衣がサクサクしてる方が好きなのでさっと乗せてさっと食べる方がいいかもしれませんね<笑>というわけでこちらの和食里の天ぷらパーティーセットは5点とさせていただきます 具材単体だとお肉がおすすめですねそれで風鈴のロックンロール夏の日やうん風鈴がロックンロールってどんな状況なんでしょうねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しい全部生活「N スタ」日曜日「N スタ」日 ゆっくりお楽しみください。